で冒頭で申し上げましたけど、私、その事業何個も作ってきましたって言いましたけど、これだったら絶対勝てるって知ってるからですね。だから入るんですよ。で、あの、事業の失敗は、人生におけるお金も、時間も、信頼も全部投資するって分かります例えば私も最初、理学療法士全然お金ありませんでした。17万とか。で、次、来月請求されるの35万円とかね、もう請求かかるってうのが確定してるところで入ったんで、死にかけたんですね。この1ヶ月、お礼が経たないと。 例えばいろんなね、クレジットカードからの会社の信頼とか、いろんな家賃とか物、物件も借りれなくなります。そして親からの信頼も失ってしまって、ね、単価切ってね、こう病院の人たちにも俺やるからって言ってね、やった人たちからもあいつ結局失敗したって信頼も失うわけなんですよ。そしてお金もなくなってしまって、で大量に今までグッとね、使用員やるために、 あのやっぱり半年とかもそのためだけにずっと準備してるわけなのですその時間も全部無駄にするわけなんです。なんで事業をやるということはお金も時間も信頼もものすごくやっぱり、まあ、かけるものなんだなってことを、まあ、最初にね皆さん知っておいていただきたいなと思ってるわけなんですね。なんでポイントはどうやったら絶対勝てるのかってことを分かってから入ってほしい。これが私の 今までたくさん事業を作ってきた、なんかもしくはいろんなね、熟成さんで、まあさっき冒頭で見せましたけど、200以上のいわゆる治療院さんアドバイスさせてもらってきたので、一番最初に大事にしている考え方をお伝えします。はい。なんで正直まだチラシとかリピートの話入らないです。そんなことよりも、チラシとリピートは皆さんを 勝, 負勝利に導かないですよ。それより も, もっとベースにある考え方を分かるってやるから勝てるわけなんです。だってチラシとかホームページなんてコピーしたらそれで使えるじゃないですか、どこの会社。ね、電話ってて、これじゃ とだけ作ってでできるかと違うんじゃあそこの勝てる部分のエッセンスってどこに隠されてるのっていう部分を今から喋っていこうと思っております。はい、で次スライドですね皆さんにお見せしたいと思ってるんですけれども次これですね。 はい、お待たせしました。で、えっと、じゃあ事業ってどういうふうな形なのって言ったら、いわゆるあの、さっき見せた通り、10年間で潰れるの 95% 潰れちゃうので、勝ち続けるのって 5% なんですよね。で、皆さんだって、病院に入ったりとか、成功生で勤めてて、10年、20年、30年って勤めはるでしょ。だから基本的には、それと同じようなモデルを作らないとだめなんですよ。だって、寿命3年って分かってる事業、やりますかやらないですよね。しかもそれでほとんど、その3年間何が起こってるかって言ったら、 その3年間、ほとんどお金も時間もない、貧乏暇なしの状態ですよ。だから3年後に潰れるわけですからね。なんで、この雇われている3年間と事業が潰れ、衰退していく3年間って全くわけが違うんです。なんで、10年間生き残るのは 5% だけなんです。で、このトップ 5% に入るやり方を分かってから参入しましょうねってことなんです。で、逆にトップ 5% に入るやり方が分からないとか、それがピンとこないなら入らない方がいいです。 理由は繰り返しになりますが、皆さんが想像されているよりも、本当に多くの時間もお金も信頼も失うわけですね。これ、だから本当に一番最初の大事な部分になっています。で、えっと、ここで皆さん、だからねあの、考えていただきたいことは何なのかっていったら、どうやったらトップ 5%, 5に入れるのかっていう、この思考プロセスなんですね。でここでじゃあ皆さん、ちょっと考えていただきたいんですけれども、トップ 5% に入ろうと思ったら、これ、どうしたらいいんですかねって話になっていくわけなんですが。